T さんちの「犬チャンネル」どうも T さんちのデニオです今日は先週この動画を投稿した時に遊んだおもちゃについて俺なりの目線でガチレビューしてみたいと思う俺の主観しかないけどよかったら参考にしてほしいそれじゃあ早速行いってみよう遊そんだおもちゃはこちらロールケーキの形をしたノーズワークマット。 可愛いピンクのパッケージだねおじさんの俺とは無縁の可愛さ韓国で大人気のドッグトイプランドバイクミーちなみに値段は税込2640円見た目によらず値段は可愛くないなでも人間絶対こういうの好きでしょ映えるもんねでは早速ロールケーキの中にこうしておやつを隠せるんだよなあまりにも大きいおやつは無理 ちょっと小さくしてから隠してねでこうして巻くわけねこっちの生クリームの方は俺たちが大好きなシャカシャカ音がするようになっててこっちはこっちで遊べるマジックテープは知らないうちに簡単に取れたんだよねあとはもう匂いに向かって一直線おやつにがっつく俺ちなみにこの時のおやつはこれすごーいいい匂いがして美味しかった。 1粒2キロカロリーだから気にせずにたくさん食べられるし最高ノーズワークマットでこんなに動いてるんだからカロリーゼロだな、ね、さてこのおもちゃの話に戻りますがはっきり言いますこれでもできるぐらい難易度は低めただおやつがポケットの奥まで入り込んでしまうと一気に難易度が上がるそのあたりはおのおの飼い主に難易度の調整をしてもらってくれだからチーク玩具初心者から。 上級者まで楽しめるおもちゃだぞただ注意点としてはホスさん犬にいきなりこんな買い物を与えると困惑するぞ俺たちの可愛い姿を見たい飼い主諸君におすすめだ映えること間違いなしどうだったかな俺としてはかなり真剣にレビューした面白かったらまたレビューするから高評価や俺にレビューしてほしい犬のおもちゃや お菓子なんかをコメントしてほしいそれではまた<笑>